こんにちは。阿蘇市食生活改善推進員協議会一宮支部です。今日は鶏胸肉と小松菜のピリ辛炒めを作ります。 教えてくださるのは大空さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして器はこちらです。阿蘇市スローガマさんの作品を、えー、お借りしてきました。スローガマさんのご紹介は番組の最後に載せていますので、ぜひご覧ください。では大空さん、はい、今日は鶏胸肉と小松菜のピリ辛炒め、はい、ということでね、小松菜、はい、いろんなお野菜もありますけれども。はい えー、じゃあまず早速何から？ええとですね。まずはあの小松菜とか材料を刻みます。はい。はい、でこれを4センチぐらいの長さに切ります。はい。3ミリから。 今度は、あの、はい、鶏肉を焼きます。はい、人参を先っ入れます。はい、さあ、クッキを入れましょうね。クッキーが入ります。 火の火加減が炒め物の時って難しいですよねあんまりこう野菜とか入れてしょっちゅうこうしなくても少し間を置きながらすると火の当たりが長いからいいとか、うん、あんまりてて、ね、ちょっと料理の先生がですねなるほどちょっと間を置いて熱いのを当ててやらないと、うん、火が通りにくいかなっていうようなでしょうねそろそろ葉っぱとし入れまを入れます しいたけは案外油吸うんですよね。うんうんうん、だから、ね、あの、ちょっと油がこうあっても、しいたけが油吸いながら、炒まっていくから。美、う、味、んうん、しいんでしょうね。いろんなエキスがね、こう、ずずって入ってるから。ちょっと、牛を。はい。ええ。ちょっと。 鶏胸肉と小松菜のピリ辛炒め完成です、はい。では、メインの他にもいろいろ用意していただきまして、<笑>ありがとうございます。じゃあ早速い た, い, たいただきます。胸肉だと柔らかい。また、ね、美味しい美味しいこの小松菜と合いますね。ちょっと苦味のあるというか。